さあ始まりました少量チャンネルイエー イ, イ, エーイというわけで今回は 今, 今回は、えっと、お風呂もさっぱりしてきてさっぱりしてきてまあ飲みたくなるじゃないですか飲みたーい熱くもなってきたしねついでに美味しい料理も食べたいうんとりあえず飲もうはい でれん。乾杯。うまーい。イエイイー。最高。イエイイー。最高。イエイイー。イエイ <笑>というわけで<笑>というわけですんですが、はい、今回はアボカドを使った、うん、ビール、はい、お酒に合うおつまみを2品、うんはい、作っていきたいと思いまーすそれでは、はい、めちゃくちゃ簡単なので お,、ね、お願いしますはいレッツゴー最初に作るのはこちらアボカド明太チーズイエー イ, イ, エーイ切っていきまーすへた、はい、のところはね、うん、取って はははいはい、はい種に沿って一周させてパカッとうん簡単にできるのでうんで、種はですね、包丁で刺して、うん、くるって回すともう簡単に取れるので、うん、わあきれいはい、はい、そしたらそしたら皮をむきますおいしそういいアボカドねうん、きれいな色ね い, やかな い, い, いい感じに熟してるね。うん。そしたらこれをスライスしていきまーす。はい。もう、これは自分の好きなサイズで全然オッケーで、うん、こっちも。スライスしていきまーす。はい。そしたら、スライスできたら、えっ、ー、と、グラタン皿に入れていきます。はい。広げて。 入れてくださ い, はーいそしたらこれに明太子をのせていきたいと思います、うんうん、いいねもうこれはも う, ほ, う, うほぐしてあるやつだから超簡単ねこれがなかったら、うん、あのちょっと普通の明太子を買ってもらって、はいはいはい、ほぐしてもらって乗せてください、うん、この乗せる量もねほんと好みそうだね 今回は僕たちはね、ちょっとたっぷりめにのせたいと思います。いいね、おいしさ。マヨネーズ、マヨネーズ、はい。これもたっぷりめにかけます。あーすごい、あ結構入れるね。うん、結構結構。ちょっとだけ。うん、胡椒を振っておきます。はーい。はい そしたら、うん、最後にミックスチーズを上からかけますはい、うん、ミックスチーズでこれはあってもなくてもいいんですけれどももし家に粉チーズがあれば粉チーズをかけるとねよりおいしいかもうん オーブンで、トースターで焼くんですけど、うん。色目がいい感じにつくかもしれない。はーい。はい。そしたら、焼けるのを待ってる間に、二品目いきたいと思いまーす。はい。まず、アボカド。はい。はい。と、サーモンの刺身。はい。はい。と、タレに、んつゆ。はい。ごま油。はい。 で、えー、っと、本当は、豆板醤じゃなくて、コチュジャンが、コチュジャンが欲しかったんですけど、ちょっと買い忘れちゃったので、うん、家にあったキムチ鍋のもとで、はい。ちょっとやりたいと思いまーす。はーい。そしたらですね、まずアボカドは、また、うん、さっきみたいに、半分に、切りまーす。はい。次に、サーモンをカットしていきたいと思います。はい。 美味しそうだね、このサーモン。本当だね。これはもうダイス状にしていきたいと思いまーす。とりあえず半分使おうかな。はい。こんな風にダイス状になりました。<笑>はい。そしたら次に、うん、タレを作っていきたいと思います。はい。タレは、えっ、ー、と、めんつゆに、に対して、 ごま油と、えー、今回はキムチ鍋の素ですが、これを1対1で入れていきたいと思います。はい。 いい匂い。そしたらこれに、さっき、ダイス状にカットした。サーモンを、もうん、入れちゃいます。はいよ。混ぜ混ぜ。そしたら、盛り付けていきたいと思います。はい。アボカドが、今回器なので。うん。 これに、うん、さっき作った、うん、わーすごい、おいしそう。サーモンの、うんうんうんうん、ユッケを、乗、はいはいはい、っけていきまーす。お、は い, はい、はい、美味しそうだね。おいしそう。はい。そしたら、うん、ちょっとここに、くぼみじゃないけど、作っておいて、うん、そしたらこれに、わー、君みをつけて。わーすごい、おいしそう。 い, い、ね、わっかわいいできましたねあとごまそしたら最後にごまをふりかければ完成 さ完成しましたー、はい、完成しましたーなんか普通の店主に戻ったね。で<笑>、はいけ、はい、まず1品目はですねあの、うん、こちらアボカド明太チーズと、うん、2品目がアボカドサーモンユッケー両方ともめちゃくちゃ簡単にできました、はい、いただきまーすサーモンはねこれ余ったやつお刺身で、ね、普通にカットしました 食べてみてはいさあ乾杯してないさっきもしたけどえーいただきます、あ、食べていこう、うん、まずアボカド明太チーズいやチーズがいい感じの焼き目がおいしそうねきますどう熱そううんアボカドもね 若干熱が入ってとろっとしてねうん、美、う、味、ん、しい久しぶりですねこの料理の会話そうだねうん。これもめちゃくちゃ簡単だったと思うのでぜひ、うんうん、おつまみに作ってみてくださいは、うん、い, いよちょっと、うん、卵つぶしちゃおう見てください、うん、わー卵がーあーいただきますいただきます うんおいしいおいしいねおいしいねうん、うん、すごいアボカドとサーモンと、うん、ちょうど合う合うね、うん、今回コチュジャンがちょっとなかったんで、うん、キムチ鍋の素を使ったんですけど、うん、全然おいしい全然あり、うんうんうん、うんうんうんうんうんうん いや本当美味しいこれ。美味しいねうんもうめっちゃ簡単だし、うん、やっぱパッと作れるやつがいいよねそうだね、うんうんうん、いしいうんうん美いしいで今回はお知らせがあそうだありまして、うんうん、お知らせがありまーす、うんうん まあ1万人記念したの突破したので<笑> 1万人突破したので<笑>、うん、ライブ配信をした久々にしたいと思います は, ーいはいカミカミですけど<笑>ちゃんと伝わりましたか<笑>日付はですねはい5月27日の月曜日の21時の21時から久々に YouTube のライブライブ配信をしたいと思いま す, いい ま, すまあま な,、ね、なんかお題とか 何か聞きたいこととかあったらまたコメント欄とかに書いていただいてそうだねあのツイッターとかインスタとかにも、うん、あのコメントいただければと思いま す, のでいますよろしくお願いしますまたね改めて、ね、告知はねあのインスタツイッターを通じてやりたいと思いますので、うん、よろしくお願いします な, なのでその日は、えっと、17時じゃなくて21時、うん、間違えないように21時から配信をしたいと思います、はい、お願いします <笑><笑>というわけで今回は、はい、アボカドを使った、えー、ビールに合うお酒に合うおつまみを作ってみました、はい、はいぜひたの試してみてくださいお願いします、はいはい、では気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッターもお願いしますではまた